クリシュナクリシュクリシュみ皆さん研究してますか今日はですねあれやっちゃいますよついにあの来年企画10か月前にやったあの台湾のミネラルウォーター飲み比べ会の第2弾を今日はやるのでよかったら見てってくださいこれでしょ正解ッッッッッッ水水あてるのカッコいいこれ何 それでは本日買ってきたお水はこちら PH9.0Entry number、no、2読めないエ t s m i n e n t r y number 3純粋 Entry number、no、4前回の動画のラストでも紹介されたルールをそして Entry number、no、5こちらが ンンハオパイケンニャンスイケスっていうリンハオのプライベートブランドです今回は前回同様この5種類をちょっ と, ょっとね戦わせてみたいと思います前回でっかいコップでかなり膨れちゃったね今回ちっちゃいやつでいきますええー、どういう順番でいこうかなまずまずプライベートブランドどうなの一番ねこれペットボトルの硬さで言うと 一番これがペラエ二番目これかなこれ結構硬いこれ丈夫 PV からチャレンジしていきます<笑>匂いは特にせずうまっうわなめてたわこれ全 全常用普段使いいける水って感じうわーうまうまいけど水って結構感度ビンビンにしていかないと味の差ってこううまく分かんないからこれをねとりあえず基準としていきますこれ全然普通に100点なんだけど、うん、これはね飲んだことないんだよねこれはまた一体、ま、これがどういう展開を見せていくのか うん、森だわなんか森の沢尾がすごいもうパッケージにも書いてあったわでもこれが無味無臭だとしたらこれは確実にギャンブルの味がするねそしてこちら純粋純粋読み方多分中国語別の読み方あるんだろうけどちょっと分かんないんでとりあえず飲みますあああああこれキャップが落ちないようになってるこれ旅行とか安心だね 全然、普段の身には全然違和感のない感じかなって感じうん悩む ね, うねもしこうカラオケでガンガンのど酷使するんだったら僕はこれを選びますけどちょっとこっちとも比べても一回ね戻るっていうのは結構ね大事なんですよ前回やって分かった教訓としてうん参り時だねああ順くちょっと尖ってってる感じするね来ましたよー台湾名物 キャップにパッケージーっつってねこれ剥がさないとね開けられないのよなんでこんなさ開けられるような状態になっているのかまあパッと見でね未開封なのがわかりやすくて結構安心というかこう緊急用のね取っとく時にはいいかもしれないおーなんだこれ 硬 い, 硬いっていうかなんか硬さもあるんだけどなんか味がするミネラルミネラル的な味がすごいするさあそしてこちらこう並べるとやっぱこのデカさが分かるよね pH9.0 これ800ですね800入ってる 800ml 入ってる水って日本じゃそうそう見ないよね ああこれこれ。よく出先だとこれ買うこと多いから、なんかもう慣れてる味って感じするね。うわあ普段これ飲んでてさ、なんか全然個性ない味だなって思うとだけど、比べるとすげえ個性あるね。おーゃんはーい We're going to eat hot pot. Hot pot? はい。どこのすぐそこのすぐそこあっちあっち わかんないわかんないねバ<笑>、OK、バイバ イ, バ イ, バイ行ってらっしゃいバイバイ友達が来ました<笑>近く寄っただけだから入ってこなかった<笑>あー知らんかったわ知らんかったいや知らんかったこれ結構ずっと飲むと結構疲れる系の水だ のの は, はいということで高谷がお聞きしたのでちょっと高谷にもねせっかくだから飲んでもらおうかなという構えです構えでもう全部飲み終えたとりあえず飲み終えていろいろねコメントつけてたんだけど、うん、ちょっとむずい<笑>マリオカートのキャラクターに例えていた<笑>これがとりあえずこれがマリオだなっていうね、うん、これマリオでこっちがキナピオでみたいな話をしてたんですがちょっとよくわかんないので 逆ちょっと 俺, 俺がこうの y 俺 u t u b e ま飲んだからちょっと逆で飲んでみてほしいからこっちよね一番最初は結構重要これがね結構基準ウォーターになるから下ぶっ壊れてるから<笑>どういうこと舌<笑>がぶっ壊れるってまずどういうことなんですかええー、僕あ全然違う水そうそうそうそうあ、分かってくれたこのこの企画の面白さ分かってくれた<笑>いやよく ここれ動画画見たよって人からこの企画が<笑>あ僕僕しか見てましたよ本当これ意味わかんない<笑>うんうんうん、うん、一番やばいやな狂ってるなとか言われるけど水って全然味違うからう ん, うん、うんうん、で、こちらがですね僕これ好きなのの味なんですよねこの越民中国読みってんていうのわかんないです越民<笑>っていうやつをちょっと飲んでいただきたいミンきさんのお気に入り僕はこれもう一回飲むかなっていう構えをね見せてきてるよ<笑> これ飲みやすいこれ飲みやすいよね、うんうんうん、これどの問題かなんか今つっかかる感じがしていやでも水によってはつっかかるマインドに入って、うんうん、そのまま続くものもあるしちょっともう一杯食べてうん、ね、それにあの手はこの僕はただの水道水をリセットウォーターと呼んでリセット大事ですね これ、うんやっぱ水道水やっぱそんな美味しくないからう ん, うんそう水道水ほんとまずいんですようんリセットされるこれやっぱいいよね俺もう一回買うかな何回も行くことで結構だんだん理解が深まってくるっていうかだんだん水がねあやっぱこれ残るなんか硬さいやなんかねなんかいろんなミネラルとか、うん その山の水を汲んできてるわけだからその山が持ってる栄養とかをが入り込んでるはいるんだけどこれなんかななんんだろうなんて言ったら何なんか混ざり物は感じるけど感じる気持ちいいというか、うん、全然あ寝起きこれっていうか こ, れこの水が流れてる川が家の隣にあったら超美しんないそれ嬉しいですね越民 そうだね、硬さで言うと飲み寄った飲みましたじゃあこちらは、えー、ディンハオのプライベートブランドの天然水なんですよ<笑>なんか前水辺りさんがうどんもあるって言ってたからああ水も出してるんだそうディンハオディンハオすごいディンハオプライベートブランドディンハオビジネスやってんなじゃん これすごいっしょこれすごいっしょこれすごいっしょえディンハオすごいじゃんうんえおいしい台湾のミネラルウォッってまずなんでこんなブランドごはに味が違うのか全然違う一回戻ってみよう、うん、まあまあまあ気にせずキャップは気にせずこれはねもう我々のね僕さっき硬いって思ったよあ、本当。これ結構なんかひょ標準的だなこれから飲み始めればいいあ違うあっちょっと勘違いしてたうんこいつら硬いわ そうかもしんないマジえこれマジでこれが柔らかい気がしたえマ ジ, マジはい、ということで、えー、こうするとね映り込むんですけれどもはい5種類ランキングを発表します1位2位3位4位最下位という結論になりました今回も水がまずいっていうねうんミネラルウォーターってねみんな同じだし特に台湾とか コンビニに行くとね10種類ぐらい売ってるんで、ね、ん悩む人も多いと思うんですけどちょっとぜひこのランキングを参考にしてみてください多分日本人好みの味だと思うんで確かに今思ったけど日本でも僕、うん、イロハスの水まずいなって思ってあそうなんだあとなんかエビアンだっけエビアンエビアンパーゼまずいっすよね海、うん、海外、海外系、系、う、ス、ん、スイス系はそそうそ う, そう、まあ で、僕南アルプスの水っていう地元のやつがあるんですけど、うんうん、それがすごいおいしい。南アルプスの天然だそうそ う, そう天然うわー日本のはやったことないわ俺とにかくゴミが潰せるからいろは買ってたからああグチグチうん確かに確かにちょっとさ前回一人でできなかったやつ今二人だからやってみたいんだけど「うん、目をつぶ」ってクイズ出してもいい<笑>もちろん<笑>じゃあちょっと目をつぶってカラカラだよね よしじゃあ1個注いでみよう、はい、えー、っとはいじゃあ目を開けて飲んでください、はい、僕のしがねはい試される試されますよこれは<笑>これ越面でこっちとかだったら本当恥ずかしい確か に, <笑>確かに<笑> <笑>頑張れ僕の下<笑>あスルっといくぞこれ僕はこれに正解は違います違ったこちらですそっちかリンハオかはいなんかでもスルっと行くかもこれじゃないなっていうのはもう勘で分かって、うんうん、分かる分かるそうそうそう うわー楽しいこういうの俺も今今4 0 4四5 0分これやっていくからねどうぞありがとうちょっとね動画だとさ多分これ5分とか6分ぐらいの動画になってるけど<笑>ぶっちゃけ今もう40分、ね、これ水怖いな目、ね、怖いね怖いっすねゆきさんの舌が試されます水評論家のはいはい この2つではははははない、はいはいはいはい、はい、どっちだろうこれでもない気がするこっちの2つのつうっっかなここれでしょ正解、よてんのかっこいい<笑>これ何何でゲームにすこれー僕もううも1回やりたいこう。 どうぞはいさあ頑張ろう僕のましたこれは美味しい水だと思った今うんはいはい美味しい中からどれでしょうというのがね難しいんですあでもあー待ってむずいなこれむずい美いしいんだけど、うん なんか別にすごい美味しいわけじゃないと思った、うん、っていう感覚があって、うん、まあこれじゃないの、うん、僕の中であって、うん、これでもない<笑>これ正解本当？<笑>すごいね完全に来てるよこれお互いい水評論家としていけるかもしれんこれは嘘 来てん ね, 来てんねあ嬉うれし い, 水分 い, いや分かってくれる分かってくれるあのさ<笑>この動画マジでギャグだと思ってる人多分いると思うんだけどいやまあ、まあ、分かるよ俺も最初この動画を撮り始めた時あの10ヶ月ぐらい前にこれ撮ったのよ初めて、うんうん、台湾出港して二か 月, 月とか2か月とかで撮ったんだけどあのねまず最初まず水なんかどれも味変わんねえだろうっていうのをあたかもこのなんていうの ワ, ワインの評論家みたいに語るみたいなギャグをやろうと思ってたんだけど、うん、飲み比べてみたら全然味が違うし自分にも水の好みがあるんだっていうのが分かって、うん、これ第2回やったことでで、しかもクイズやったからクイズ嬉しいそう確実に水の味は見分けられるしミネラルウォーターはそれぐらいの差があるからでもこうやってちゃんと飲み比べてみると違いが分かってくるのが面白い、うん、そうで自分の好み のの水水ってては自分が求めてる水だからより健康になると思うしなんかすげえ偏見多分西洋人とかこっち好きなんだと思うんかエビアンとかボルヴそッチに近いから近い感じはするななんか鉱物の味すんなみたいなでこっちこうアジア人向けだなっていう感じがするのでえ今回のね結果を検証結果をもとに<笑>。 検証結果と思えないものが並んでるんだけどでも最後なのでちょっと来たでしょお互い当たったからねはいという感じで終わります、えー、チャンネル登録と、えー、コメントとかいいねボタンもよろしくお願いしますよろしくお願いしますバイバーイという感じで す, すごいありがとうございましたあ嬉しいいやでも水本当に分かったなクイズできたの超売りピー